ステップ2、マックスウェル第3方程式の2になります。これが続きお話ししてみましょう。さっきのやってた方程式なんですが、これが EMF イコールマイナス d イ b d t で、この理由 と, と, としては、導体のワイヤーによってそれ が, が電流になるんでしょう。 そして、これが、その誘導電力と、その電波の関係を考えてみましょう。まずは、複数の概念としては話さなけれ ば, な, ければならないんですが、まずはそれが、ポテンシャルエネルギーで、これ、まあ、電気のバージョンなんですが、そして、エレクトリックポテンシャルというのは、それが電気。 ですねでまあ、この上の Electrical Potential Energy は電気のポテンシャルエネルギーの方がいいかもしれないんですね。そして、まあ、この電気ポテンシャルエネルギーはどうなっているんでしょうまずは、まあ、一般の力 学, 力学としては例えばこれがリンゴなんですがリンゴがとこの 地面の上 の, の, の高さが H と, としては考えてみましょう。これだったら、これがグラウンドとしては、その一番下のところが、がこれがポ テ, ンシャポテンシャルエネルギーがゼロ と, としては定義しますが、そうすると、この高さによって、リンゴのポテンシャルエネルギーが変わるでしょう。で、例えばこのリンゴ の, の 出力 が, が M なんですが、そのポテンシャルエネルギーが M× かけるその高さ×真ん中の G と, としては、それが高さによってそれが定、えっとえっと、数になるんですね。そうすると、その地面からその、えっと、上のところに運ぶときは、 エネルギーを入れなければならないんですかそのエネルギーが work と, と言いますね。それが仕事なんですが。それがその f o r c e る高さがなんですかそれが mgh になるんですね。そしてまあ、これが簡単なあの物理学の例なんですが、それの電気のバージョンも考えてみましょう。で、これがその電波が 一緒になることを見せたいと思います。そしてこれがまあ一緒なんですが、例えばこの曲板としてはこのマイナスがあるんですが、それが電荷があるということなんですね。そしてこれが電波があるんですが、それがピンキンの E としては書いてあるんですが、で、例えばこのがが何かの電荷を その曲板の上には置いておくと、その距離が R と, と表示しましょう。そうすると、これがどのぐらい引っ張っているのか、とのは計算してみましょう。例えば、これを下の方に引っ張っているとと、上に運ぶときが、それ も, もうエネルギー入れなければならないんですが、それも work と言いましょう。 それが仕事なんですが、それが電化かける、まあその距離と真ん中にはその地盤の絶対値になるんですね。そうすると、それがどのぐらいエ ネ, ルギーエネルギーを入れなければならないことを表示できます。そしてこれが電化ポテンシャルエネルギーと言います。そしてこれがまあこの 電波とその電荷両方 に, には依存するんですね。そしてそれが電荷なんですけれども、この電位としては考 え, て考えたいと思いますが、この電位が、まあ、per unit charge というのはその電荷の一つずつによるとどのぐらいエネルギーになるんでしょう。 まあ、これも仕事なんですが、これ が, が、9は1とにすると、work equal 電波の絶対値かけるその距離。そして、これが、磁場だけに依存するんでしょう。比例するんでしょう。そうすると、その起電力 が, が、e e イコール e の絶対値かける r ですね。それだけになります。そして、これが、胴体の和にる考えの例に戻りましょう。で、これが、今回には、極小さい部分としては計算したいと思いますが、これが dl。で、l が、が、ベクトルになるんですが、それが、が、えっと、ワイヤーの方向として表示します。そうすると、 それの起電力が EL= そのジバドット .dl になるんですね。そうすると、このループを全体としては考えてみると、まあ、それが積分を取ることになるんですが、それも EMF= その積分 E.dl になるんですね。 で、ステップ1の結果を使おうと、標識はこういうふうにうなるんですね。これがファラデの方程式なんですが、これがマクスウェルの第三方程式になります。そして、これの、まあ、これの左側がこの上の表現なんですが、それが L の, のループによって E.dl の積分を取るんでしょう。そして、右側にはそれもさっきの ステップ1の結果によると、これも今回 も, もう積分を取るんですが、今回にはそれが A、面積によって取るんですね。それが DBDT、これがまあ磁場は時間によってどのくらい変換になっているんでしょう。dotDA になるんですね。そして、それが第三の方程式になりました。